キングプリンス5人のラストカレンダー、まもなく撮影開始、予約だけで30万部、スノウマガを超えるご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。メンバーの平野志洋、岸ユータ、神宮寺ユータが、来年、脱退退所すると発表されたキングプリンス、以下、キンプリ。現在、出版業界では、 平野が表紙を飾る雑誌が並みバみ、爆売れ中で、発表を知った直後は慌てふためいていた各編集部も、現在は、棚ぼただと大盛り上がりしている、出版関係者という、平野らの脱退対処発表後も、以前と変わりなく、それぞれの仕事に励んでいるメンバーたち、内々にメンバーの進退が決まった後も、本人たちが決断を撤回するのではないかと期待していた、スポーツ指揮者というジャニーズ事務所は、 先々の仕事を入れていたようで、現在、メンバーたちはそれを一つずつこなしているとのこと。脱退退所に向けて、平野らの仕事が目に見えて激減することも十分に考えられましたが、今のところそのような気配はありません。逆に、現在連続ドラマ、クロサギ、TBS 系で主演中の平野は、プロモーションを強化中とあって、多くの雑誌で表紙を飾っています。スポーツ指揮者、もともと平野に関しては、 出版業界内で、表紙に起用すると雑誌が売れるタレントナンバーワンの異名を取っていたそうだ。11月4日以降は、脱退退所発表を受けて、さらにブーストがかかった状況に。平ヤが表紙を飾る今月11日発売の、ナイロンジャパングローバルイシュー03、カイルムは重版が決定し、同22日発売の、ジンジャー、2023年1月号。 原稿者は発売前から版元に問い合わせが殺到するなど、それぞれ嬉しい反響が巻き起こっている様子。平野拍子の影響で、実売数が通常の数倍になったという雑誌もあるといい、各出版社からすれば、平野様々でしょう。どうもちろん、平野単体ではなく、金プリメンバー5人が登場する雑誌も、大幅な売り上げアップが予想される。そんな中、最も、金プリバブルの恩恵を受けそうなのが、 毎年3月発売のジャニーズ事務所公認グループカレンダーで金プリを担当するマガジンハウスなのだという。発表直後、ファンからはカレンダーに登場するのは残留する長瀬角と高橋海人だけ。といった心配の声もちらほら出ていましたが、間もなく5人全員揃っての撮影がスタートするようです。現体制でのラストカレンダーであるだけでなく、これが脱退前最後の出版物になる可能性も否めない。 それだけに、今回は金プリ市場、というかジャニーズカレンダー市場、最高の売り上げを記録するかもしれません。全室出版関係者、今年3月発売のスノーマンカレンダー、小学館は予約数だけで驚異の30万部超えを記録し、業界内を新刊させたというが、ファン筆形となる来年の5人ラストの金プリカレンダーは、その声超え、間違いなさそうだ。